ご案内をさせていただきますのが江戸歌舞伎連の皆さんです江戸歌舞伎連はその名前の通り歌舞伎の所在やしなやかさ自由な発想を取り入れた踊りを目指して活動していらっしゃいます飛び跳ねず差しすぎずしなやく踊る女踊り腰を据えつつ軽やかに踊る男踊り華やかで小粋な女性の男踊り そしてケレン味たっぷりのヤッコ踊りも見せどころの一つですお囃子は旅一連覇の大太鼓と唐代わり絡み合うしめい鼓軽快な笛が特徴ですかぶいて浮世のうさを吹き飛ばすその思いを皆様にお届けできればとこちらの清洲のお祭りに参加していただきました共同芸能とししての踊りを大切にしながら、 自由本場の中にも江戸の小雪さと楽しさを届ける「江戸歌舞伎連の阿波おり」まもなくご覧いただきます。 お待たせいたしました会場の皆様お待たせいたしましたご覧いただきましょう江戸歌舞伝の阿波踊りですどうぞ 江戸かご連れの皆様に大きな拍手をお送りください。どうもありがとうございました。